キング、プリンス、平野紫仕様、花より男子、続編ロケ中の真剣眼差しがかっこいい。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。カメラとかロケバスがたくさん来ていて、何かの撮影かと思って気になってみたら、平野くんがいたんです。普通にお堂にいたのでびっくりしちゃいましたよ。目撃した女性。 2月中旬の午後7時過ぎ、都内にキングプリンスのヒアの仕様の姿があった。平野は先日、今春にグループで CD デビューすることが発表されたばかり。今、何かと注目されている彼だが、この日は4月から放送予定のドラマ、花のち派霊場の男ネクストシーズン、TBS 系の撮影に訪れていた。同作は05年と07年に放送され、大ヒットしたドラマ。 花より男子 t b s 系、シリーズの続編だ。花の千晴は花より男子の同名実家さら、F4 は卒業した10年後が舞台。お金持ちが集う英徳学園に通う隠れ庶民役の杉崎花さんが学園を取り仕切る C5 と呼ばれる5人組グループのリーダー役の平野さんや婚約者役の中川大志さんと恋模様を繰り広げるというストーリーです。テレビシライター。この日は 主要キャスト3人が揃っての撮影だったが、平野は2人の少し後に現場に到着した。平野くんはセットのためなのか、前髪をピンで留めていましたよ。ブレザーの制服を着ていて、すごく似合っていました。全室目撃した女性。平野は14年の深夜に放送されたドラマ、シャーク、日本テレビ系などに出演しているが、杉崎や中川に比べるとまだ演技経験は少ない。そのためか、 この日はちょっとうぶな顔を見せていた。メイクをしている間、彼の表情は少し硬かったですね。目を閉じたり、深呼吸をしたりして、集中している様子でしたね。どう目撃した女性。それでも、時間の経過と と, ともに、徐々に緊張もほぐれたようだ。時々、モニターをチェックしに戻ってくると、スタッフの方たちと笑顔を浮かべて楽しそうに話していましたよ。目撃した別の女性。 2時間ほどして撮影は終了。撮影の地の表情は始まる前とは打って変わって、楽しげな様子だった。花より男子では、平野の大先輩の松本潤が同名字役を演じ、ヒットドラマを仕上げた。今作では、松本を超える華麗な演技をしてくれることを期待したい。平野志洋さんプロフィール、1997年1月29日生まれ、愛知県出身。